ただいまご紹介いただきました金ナと申します、えー、本日も、えー、最高のよさこい日和ということでこの開催の中ですね踊らせていただけることを本当に嬉しく思います本日も精一杯全力で踊らせていただきますどうぞよろしくお願いいたします